はい。 おはようございます。ラスカルでございます。本日の撮影はですね、まあ、この背景見たら気づく方多いんじゃないでしょうか。そうです。また、中本さんの本店でございます。上板橋の方の店舗に来ておりまして、僕のね、動画の方では中本さん結構何回も撮らせていただいてるんですよ。最初は川崎店。で、本店さんの方でもう2回ぐらいかな、撮影をしているんですけれども、今回中本さん4回目ということで、そろそろ大食い的なね、無茶ぶりをお願いしてみようと思いまして、今回はね、あの、 撮影をお願いするご連絡の際にすり鉢であの北極を10倍でお作りいただけないでしょうかともうね無茶を承知でお願いしたところ快くね、えー、引き受けてくださいまして本日はその北極10倍をすり鉢で食べていこうと思いますでちょっとね今回の量についてはその持ってきたすり鉢がもちろん中本さんの方でも初めて作るのでまあ何人前ぐらい入るかわからないということで僕の方でも 今回、どれぐらいその北極を食べるのか、未知数ではございます。まあね、ちょっともう料理の方は作っていただいておりますので、ラーメンが到着するまでもう少々待ちたいと思います。<笑> 80で<笑>ありがとうございます。めちゃめちゃなサイズすいません、なんかお願いじゃって<笑>。ということで、ただいまね、注文させていただきました、とんでもないサイズの北極ラーメン到着いたしました。今回いただいたのが麺だけで約6玉と、前回ね、ロシアンさんがこの本店さんの方で撮影したときに、すり鉢一度提供しているらしいんですけれども、その時が5玉だったらしいんですよ。なので、1回のね、提供量でいうと、一番多い量だそうです。ち<笑><笑>ちょっとね飲みちゃうといけないので早速 すみません、いただきますいただきますなんかちょっといつもと違ってめちゃめちゃレンギが小さく感じますね<笑><笑>ちょっとこのね、スープからいただきますあ〜、うん、まいうんやっぱりね、大きくしても丁寧にね、作ってくださっているのでこの、ね、美味しさは全く変わらないですめちゃめちゃうまいうん〜これね、ちょっともう見えるかな、上から これね10倍にするとスープとペーストの間ぐらいのねこの粘土が出てきますんでちょっと麺これねスープを持ち上げてしっかり絡ませていきたいと思いますよいしょうわすごいこれが麺6玉分でございますねいつも書かないんですけどさすがにこの量を目の前にするともうすでにねちょっと汗がじわっと出てきましたいただきます <笑>やっぱねうん、まいっす、うんうん、でまたね普段僕ゆ、まあ、で加減も普通でしか頼むことないんですけど今回ねこれ多いからお気遣いしてくださって伸びないように固めにゆでてくださってるんですけどうん、まい、うんうん、うごいうわうん、まい<笑> ちなみにね中本さんの一番大きいサイズだとジャンボサイズっていうラーメンがあるんですけれどもその場合だと中本さんの麺で約 2.5 分の量が入ってるらしいんですけど今回6玉ってことなんで一番大きいそのジャンボラーメンも2杯以上の<笑>今回量がありますんで大食いのね僕らが吸っても麺がなくなりません<笑>うんうんうん さすがに汗かきますねこれ<笑>今あの前回ね中本さん来た時もこの動画でお話ししたんですけれどもやっぱりこの辛いメニューだけじゃなくて辛くないメニューもねいっぱいありましてそれがねめちゃめちゃうまいんですけどちょうどね今なんか映画のコラボ限定でこれカーもというまあ鳥とかねカモあとは煮干しか。 を使ったね、チンタン系のラーメンなんかも提供しておりまして、ね、これで本当にコラボメニューだったりとか限定メニュー結構頻繁にね、月ごとに変わっていくので、高本さん行くよって方は、公式ホームページとかに限定メニュー、販売メニューの方を貸し出してありますので、チェックしてもらって気になるメニュー食べに行くのもありだと思います。うん。うん。うん。 改めての注意点といたしましては北極、えーまあ、2倍3倍マックスは10倍まで、ね、ご対応いただけますが初めての方はねもちちろんちょっと辛さが分かんないで完食できないっていう場合もあるので初めて頼むって方はちょっとねその倍とかっていうの注文ができません、えー、2回目以降にね美味しかった大丈夫だよって方はこう2倍3倍にね上げていくといいと思います。うん じゃあね、ちょっと今回トッピング3種類いただいておりまして、まずはこれ、ほうれん草に、ネギに、最後に、ま海、あ、苔と。僕がね、えー、毎回中本さんに行って、絶対にトッピングで追加させていただくこの3種なんですけど、これもね、ちょっと少しずつ混ぜながらいただいていこうかなと思います。これ、ほうれん草だね。 は鉄板です<笑>で。でこれあの試したことない方の方がむしろ少ない気もするんですけど、まだね試したことないよという方はぜひこれ試してみてください。うん。うん。うん。うん。そ、う、し、ん、ちょっとねそろそろこちらのネギもトッピングしていただきまして。 ちょっとね今日の撮影が本当に楽しみで朝起きてから何にも食べてなかったんですけどそのせいでというかおかげでというか胃の粘膜が全くない状態で食べてるのでさすがにね胃がジリジリしてきました。<笑> そしたらねこの辺りで最後にトッピング注文させていただきました海苔をねちょっとねここにしっかりねスープを絡ませてほうれん草とネギと、はい、麺からませましてこれがねまるでうまいっすうんまっこれね海苔の香りがもうぴったりなんですよ うーん、しいうんうん。うん。ただすみません、ちょっと追加でライスとバターいただいていいですか。ありがとうございます。 すみません、はい。ありがとうございます。これね、今ちょっと追加で、これ、ライスとね、バター注文させていただきました。あの、見てる皆様、ちょっと辛さ限界なんじゃないかと思った方もいらっしゃると思うんですけど、そうじゃありません。これね、北極のおすすめの食べ方は僕ね、前回紹介してなかった食べ方があるんで、ちょっと、ね、皆さんにお伝えしようと思います。まずね、これ、スープを、ここにご飯にかけます。これ、ね、満足いくまでかけてください、これを。で、ここにバターをね、乗っけるんですよ。 これね、スープ使ったバターライスがめちゃめちゃうまいです。いただきます。うまい。<笑>もちろんね、普通にスープとか麺だけでライスと食べても、もちろんおいしいんですけどこ、ね、バターっていうアクセントが加わると、よりね、このジャンク感というか、このガッツリ感が増すんで、めちゃめちゃうまさ増します。うん。うまっ。それこそね、これを海苔に包んでもうまいし、 他のねトッピングとアイテムも美味しいんでぜひねお試しくださいさすがにねこの量を食べてくると口だけじゃなくて顔ね半分ぐらいがね痛くなってきた。 <笑>でもやっぱりね辛さは痛覚なんで結構蓄積してくるんですよね量を食べると毎回僕も10倍北極10倍をね食べてるんですけどやっぱりねだんだんだんだんいつもよりも辛く感じてきましたねんこれちょっと見えるかなこのバターがこうねじゅに溶けた部分これめっちゃうまそうでしょうん、まっ この辺りね残ったトッピングも全部入れちゃいたいと思いますちょっと具材が余っちゃうからちゃんと食べきるように取っちゃうかということで今ねこちらのすり鉢の方は具材取り終えました、えー、残りの具材は手前にある このご飯と麺と海苔でございますね。ちょうどいいレディースセットでなりました、ね。今<笑>。 でね、こちらが、えー、北極10倍のラストの具材でございます、うんうんおはい。ということで、ただいま北極ラーメン10倍の、えー、麺6玉分のすり鉢完食させていただきましたごちそうさまでした。 めちゃめちゃうまかったですし、それ以上に達成感がすごいですね。もうさすがにあの、10倍はすり鉢で大きく作りますと、普段の10倍よりもだいぶ濃く感じました。まあ、ただね、あの、ジャンボラーメンとかでも、まあ同じようなね、現象になったりはするので、10倍頼む際もね、えー、ジャンボラーメン頼む際には、ちょっとね、気をつけて頼んでみてください。で、ね、今回ちょっとせっかくね、えー、きいのダイヤいたんですけれども、トッピングがまあ3種類ということで、なかなか紹介できず、もっともっとね、この北極ラーメン、もしくは、ね、他のメニューにも合うトッピング多数ありますので、ぜひね、皆さんも自、え、分、ー 自分の好みのカスタマイズをして好きなね、えー、北極ラーメンもしくは中本さんのラーメン食べてみてくださいああ痛った。<笑>ということで本日もご視聴ありがとうございました、えー、この動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いいたしますじゃあね